革命の二人が旅立ち、いよいよ物語が動き出す。とはいえ、世紀末の自然は甘くない。次あたりで死んでくれると助かるんだが、次回、カニに乗る。何なんだよ、カニに乗るって。